お前は女に出会う。俺は一回死んでるんだよ。女に殺されてね。泳ぐ鳥よ。お前は女を甘く見ておる。お前は女に狙われる。お邪魔さん。